はい、どうもトビーナチャンネルです。はい、レオもナナもいますよ、はい。はい、今日私たちはとあるところに向かっています。はい、ここは<笑>。それはまあ後ほどお楽しみということで、朝5時をね。うん というわけで、ここは生駒山城遊園地にやってきました。初めて来たな。<笑>いや、ほんまこ こ, 来た こ, とないな こ, こ来たことないと思うね。若かりし頃はどうやったか知らんけど。えー、ここいてないめっちゃ混んでるよな。えーえーえー、結構、すごいよ。あれちゃうやっぱりあの舞い上がれでやってたからゃう。舞い上がれな。<笑>うん まあ、見てへんけど<笑>見てへんいや<笑>そんなことない見てるっちて<笑><笑><笑><笑>そうそう初めて来たどんなところか楽しみはいか<音声> い, いいいはいはいはい一人はいはいはの二人はい 初体験あなんか思いのほかめっちゃおる<音楽><音楽> I want and to h u n Where stay with you. I want to stay with you. I want to stay with you. We are now 見てほうがこれ何気に食わない<笑>ななんかさ面白くないななんかなんかていいうのいろんな<笑>あるけどお子様向けやな、うん、やっぱりいろいろめっちゃ混んでこんな混んでると思わんかったわすげ、うん <笑>あ、こういうレストランなんですね<笑>初めて来たねでもめっちゃ広いであ、これ、いやな、乗ってたやつこやって坂になってんね、わかるかなちょっと坂になってね、基本山の上やから 谢谢恩大人 今日は楽しかったなお前やなぁ友さん、ありがとううまや機<笑>飛んでるなあそこがちょうど東大阪キラキラしてるなみんな、ハゲても頑張っとるからなぁ<笑>キャッケラしてるな<笑> めちゃくちゃ綺麗あけんといてってなってるんでいやいや僕い<笑>っぱい人あるんやろいやいや僕隠れてるあれをめ っ, ちゃめっちゃ隠れてる<笑>、うん、はいそういうわけで私たちお出かけ好きの、えー、年の三夫婦の私たちは、えー、大阪からお出かけ けできる大阪から行けるお出かけスポットを紹介したりしています。これはでもちっちゃい子ばっかりやな。<笑><笑>ちっちゃい子向けやな。まあ、そうですね。いちいちでも乗り物、はい。金、結構かかると思うで、あれ。全部乗ろうと思ったらな。大体一回四百円ぐらいのが多いよ。うん、そうかも。一回四百円があん五分ぐらいで終わってまも。五百円もあったもんな。うん。 うん、一一瞬や で, でもまあ子供らにしてみたらさあのなんかおっ き, きな遊園地とかやったら乗られへんようなでもちっちゃい乗り物とかもあったから乗れるんちゃいろいろ身長制限とかなうん楽しそうやったやんみんな子供らはそりゃ子供は嬉やろうれしかったな裏<笑>はたまったもんね <笑>そんなことなんなでお出かけいろいろ大阪から行けるお出かけスポット紹介してますんでよかったらチャンネル登録してみてください、はいはい、それでは、はい、またじゃあねバイバイはいはい本日も最後までご覧いただきありがとうございました NHK の朝のね連ドラですで、ね、舞い上がり」の再現性はいかがだったでしょうかまたコメントなどいただけると嬉しいです えー、レオくんと奈々ちゃんがです、ね、たくさんの人がいるのが苦手っていうことと特に子どもたちにビビっちゃうっていう考えがです、ね、なぜかスコーンと抜けてしまっていましてです、ねまあ、正直こんなに人気のスポットだと思っていなくていやいや、まあ、あのとにかく今度はもう少しのんびりできるところに連れて行ってあげたいと思います。はい